HSTTV なんじゃもなんじゃーんのって言ってそうだ大事なこと思い出したもう今日大声禁止なんだった あ, <笑>あの最近のねあのー、某ウイルス の, あ, のあれに乗っ取りまして 新北海道スタイルと新しい生活様式を実践ということですごい騒ぎたくなるゲームではあるんですけれどもなるべく騒がずにやっていければと考えておりますのでよろしくお願いいたしますで、これじゃ、えー、メンバー紹介からどっちから行きましょうかこれ何しよリーダーはしたですおはしーはしただよすいませんすいません<笑> お願いいいい、しますす<笑>意外とだだだった<笑><笑> っ,、ね、だった酒入てなからね、あーそういう問題ろ、えー、でーすよろしくお願いします。 今日は以上、6名でやってまいりますけれども、はい、今日はあの、なんじゃもんじゃっていうゲームをやらせていただきますあもんじゃ、ええ、あのなんか<笑>ピンクので、ね、ロシアのなんか誰かが名前が付けられたり付けられなかったりするようなゲームでございますけれどもええ、今日はそのあたりは忘れてまたシンプルにやっていきたいと思いますのでルールは大丈夫皆様まま、ね、まああ、まあ、あやっやったことはない俺覚えてないえてて、えー、どうやるだけあれ名前つけてあ あのあれだよね、最初出たキャラクターを名前つけて、その後ひたすらその名前で呼んでくんだっけあそ、そのカードが出たら、その名前で呼んであげてああ、で一番最初に名前を入れた人がポイントる、うん、カードうーポイントを選ぶ、わかりました、いいは行きます いすやいや、ね、<笑><笑>水玉の<笑>水の流前。<笑>水<笑><笑><笑><笑> <ス>ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいいえいいえごめんなさ い, なさ い, なさいあのさぁ、それのイメージが強いからさいざ自分でこれを名付けろって言われたら結構辛いんだよね持ってるよ持ってるよいい名付けもってるよ何にしようかな じじゃゃゃあ、あのー、の、ルたにーンンン大統領とかかするしやよ、どううなななピクちゃんん、でいいやもピンクちゃんでそ誰だろう、<笑>誰だろう名前をつけてあげてください<笑> そそそうえううううういいいいええんんだ、本当 に, っってるうにいや、待待っっって、待って、もう覚えていもう覚えてなななな、ななるるよどどしししかかか、爆爆爆弾弾弾ぽ感じすここここれれれが全然カラフルじゃないんだよな。 緑 の, 出すよあのなかったたれや、疲 ね, ねおーんゃだでもおが水緑の水が。 いいい自分でつけたのに出ててこなな新新っかあ全部いってるじゃんこれ<笑> 待って、うち一人も助けたけとないいです。い 青でしょ。うん、東方神<笑>。なるほど。顔がね似てるもんね。ああわかる。うん、えじゃあ次。つっこみ深い。新人時代。うんええー、なんか気持ち悪いな。気持ち悪い。<笑>まあ確かに気持ち悪いけど。藤壺。藤壺。藤<笑>壺<士坪><笑>。魚だ。ああなるほどね。魚って。 ラフルボーマまねだいんいのか。ももじじゃゃさん<笑> 種ま き, 種巻 き, 種巻き 最初はグー、じゃんけ ん, ほい<笑>じゃんけん<笑><ボ>マ<笑><笑><笑><石>さすがっす なんだっけだっけあたかんいいやサンバであるんか。<笑> さんが続いた<笑><笑>水<笑> いんん 来, た 来, た 来, た来た嘘でしょえ、マジゃあいろいろこれ全部俺言ってるわ。<笑><笑> い い, い, い, い, いして、えー、てちゃんじゃなくて。<笑><る> おー数数ーーおー、うん、ジーー誰だたまには勝つんだよ。勝<笑>よ一いね い出した。<笑> うもーもいらいいくぞ。カタ ス1枚かかな間けますいけよはじゃこ圧倒的にやられました。<笑><笑> ランド終了ということで、はいえーはい、次回に続く